ですではい、さあいきます。 なるほど。<音><音> マロ。<音声><音声><音声> さいニュースがあり何<笑><笑><笑>でも。 す、e、みません。 し仕事中に走るサプライってもうだるいしだるいなってもんじゃないですね。熱 それは、鼻からうなんか、冷蔵庫みたいな、不思議で、流りましたね。 どんどん手作りうすることはいいことでしょうね。 好きですし焼きナスも大好きなんですよ。 最近口がよくまだまだですけど開くようにはつきまして昔はねこんなんすか自分でやがったんでしょう今もうお前ほど私は入り口ありますからねやっぱ 分の効果は自然ななとお聞かせします。 はい。 最近の時こそ来たら20年間の注射きた自転車を処分しましたさすがにもうこれぐんぐん回しゃって はい。 たまらなくうまい。 よくいいああ、ね、見つけて見つけたもんですね。 優しい。 前は、このまましか食べられなかったんですけど、今はもう、高いもの食べれますね。 すごいしゃっぱいするね。<音声><音声><音声><音声> じゃあそのうちをこれ甘いんだなうんあ ありがとうございました。